桜井桃香ですわ。あなた、私を見る目つきが普通の人のそれと違ってよ。<笑>一体何を考えていらしたの教えてくださるふ<笑>ーん、私をアイドルに。<笑>それは面白そうですわね。行<笑>きますわよ。ご機嫌ようですわ。 ど こ, を見ていらしてこの聖なる日に何を考えてプロデューサー、私、喉が渇きましたのよ。プロデューサー様は私の横に座るの。よろしくて。おはようですの。今日も頑張りますわ。こ、こんな、 るんですのプロデューサー、私ちゃんとできていますかプロデューサーちゃま、私だけを見てください。プロデューサーちゃま、いつも見ていてくださるの、嬉しいですわ。プロデューサーちゃまが私を見る目、とってもゾクゾクしましたわ。 視線を釘付けにしますわ。お待たせしましたわね。ももかの登場ですわ。私のことを待ち望んだ全国のファンたちがいるのですから、それに応えてあげるのがアイドルの役目。<笑>私の愛をみーんなにプレゼントですわ。かかりましたわね。ごきげんようですわ。 ウして<笑>許して差し上げてよプロデューサーこの衣装はあなたのご趣味プロデューサーちゃまは、私少し寒いですの温めてくださるおはようですの今日も頑張りますわ桃花にお任せなさい プロデューサー、終わったら温かいココアが欲しいですわ。私、プロデューサーちゃまと一緒ならどんなことだって。プロデューサーちゃまのおかげで、今日も最高のお仕事ですわ。プロデューサーちゃま、聖なる夜にお仕事だなんて、あなたもついてないですわね。だから、今夜は私が、 <笑>そばにいてあげますわ。